おめでたな噂も、平野の仕様、金プリ脱退で、噂の女優と結婚、大疑うファンが続出。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。11月8日のウェブ版女性自身、が、先日キング・アンドブスから脱退することを発表した平野の仕様に関する記事を掲載。 平野はアイドルを続けることに対しこだわりがなかった可能性があるという。女性自身は今回平野と親しい関係にある知人を取材。その人物によると平野はデビュー時に王道アイドルとして売り出されたものの、その路線に戸惑いを感じていたのだとか。 また、現在25歳の平野ですが、アイドル的人気を保つことに固執していなかったらしく、20代半ばで結婚したい、30歳まで待てない、と話していたそうです。芸能記者。そんな平野といえば、18年の映画、ハニーで共演した平イ奈との熱愛疑惑が、たびたびネットを騒がせてきた。 これまで決定的な写真などは撮られていないものの、SNS や雑誌で披露したお互いの私物が似ているとして、ファンの間でにおわせ行為が疑われたのだ。そして今回、平野がグループからの脱退を発表したことで、改めて平にも注目が集まっているという、今回の脱退派。 兵庫、平野が結婚するのではないかという噂が一部で飛び交ったことで匂わせ騒動のあったヒラのインスタにはジャニーズファンが殺到することとなりますし。すると一部ユーザーがツイッターでヒラさん最近、ボディラインのわからない服装ばかり着てる、お腹が大きいように見える、などと投稿し、彼女の妊娠疑惑が拡散される事態となっているんです。 しかし、それらは強引な憶測でしかないため、ネットでは、証拠もないのに噂に巻き込まれて気の毒、さすがにないでしょ、と、ヒラに同情をする声が相次いでいます。前で芸能記者。すでにヒラのインスタには、ゆうなちゃん。この度の騒動とは関係ないよね、ゆうなちゃんが妊娠してるみたいな噂があるんだけど、などと、平野との関係を疑う書き込みが相次いでいる。